授業でその重力と質量っていうのと力の表し方っていうところの学習をしたんですけど、見てとしたときにあといくつになるのを覚えてる人いますか？はいどうぞ。六分の一になります。あそうです。スイカレー六分の一になります。はいどうぞ。力の抜き 物体に接部分の飲み口の面を下に置いて縦3乗るときに注意するのがこう何もせずにこのままジュンって乗るとぐちゃっていっちゃうからなんかテーブルにこうテーブルにこう手を置いて。 それはね、あやまだあ、やがいままだだお めっちゃ真ん中にすごい 何<笑><笑> ここでこう伸びちゃうから割り箸を使って固してもらって、で方角正方形を1個と4かけ4の正方形、5かけ5の正方形、6かけ6の正方形になるようにこう上に各班で基準は決めてもらっていいんだけど、紙テープ貼って紙テープ。 ってたでここだ回り橋を固定しております。<笑> <笑>はいこれ元、うん、そっかそんなのジェルの付けがハハハハ。 合って る, 合ってる<笑>あこの通りり苦戦しております片付けしてておまますす付け縦軸軸をを面積、横軸を 面積が大きくなるにつれてこの沈み具合が面積の違いでその力の働き方が変わるっていうのが分かりますでもう一つはその面積この面積がこう一番大きいところだと力がさっきも言ったけど<笑>右肩上がりのグラフに。 大きくなり小さくなるっていく方はしていいと思うけど働く力